でも6代目です最近増えている注文がありますそれは襖の張り替えそう9月も終わりに近づきとても涼しくなりましたこれから先は寒くなってきますということは今の時期エアコンを使わない今のうちにふすまを張り替えてしまおうということでふすまの張り替えがこの時期大変増えてきますあテン6代目今日も今 ふすま、障子の問い合わせが3件ほどありましたやっぱり季節のいい時期に皆さん貼り替えたいみたいですふすまはですねどうしてものりを使ったりあと、まあ、剥がす時に水を使ったりですねそういうことがありますので乾かしたりしなきゃいけない工程があります急激に乾かすのはあまり良くなかったりもしますのでなるだけじっくり乾かすようにしておりますというわけでふすまは 預かってからだいたい3日ほど時間をいただくようにしておりますですので今のうちですいい時期です寒い時期やっちゃうと暖房が効かないですし暑い時期やっちゃうと冷房が効かないですしだから今です襖、ま、綺麗にしてますか破れてませんか破れが気になったら張り替えましょうそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございました